今日はですね月7万円で福岡で生活しているモアイさんというフリーランスにインタビューしてきました福岡の良さと福岡のいまいちの部分を赤裸々にお話ししてもらってます見ててください福岡で月7万円で生活しているという噂のモアイさんにお越しいただきましたはい全然噂じゃないですけどどうもどうもこんにちは皆さん今日の放送ではモアイさんの生活費と で福岡で生活されてるんで、その福岡の良さとイマイチな部分をどんどんどんどん紹介してもらおうと思います。なるほど、まずは内訳よね。ね、まず内訳。うん、生活費どれぐらいかかってますか。まあ実際、あの七、ー、万っていうのは、まあ経費除いた分で七万なんですけど、うんうんうんうん。単純に家賃とかを抑えたら。 まあ安く生活できるよねみたいな福岡結構家賃安いから、はいはいはい、まあそれ安いとこ借りたらいいよねみたいな話でな家賃だとそうそう家賃とう光熱費込みで3万4000円なるほどなるほどそうそ う, そう3万4000円で食費で 1.7 万円1万7000円<笑>うん、うん、1万7000円、うん、スマホ代 で, でスマホ代でえー、っと2000円、うんうん、まあ Y モバイル使ってますなるほどなるほど、うん、で w i フ f i が3000円ポケット w i フ f i ね ね、そそそイマックススこんんななな感じのののの使っっっってててる交交交通通通費費費はは円円円円らいいいいどうううううにですか地、えー、地下下みたいな地下鉄1ヶ月線線が万 2, 円っていうのが あ, って あ, あ、はい、<笑>福岡空港線だけか。はい いや、全部いける。全部いける。全然知らんかった、知らんかった。福岡最中でやろう。福<笑>岡の前線の1万5千円で。 あ1万2千円ぐらいで行けて、ああね。そうそうそう。プラス、まあ、あ JR 乗ったりとかああ、バス乗ったりとか。そうそうそう、バス乗ったりするから、はいはいはいまあ、プラス3千円ぐらいかな、みたいな。な る, なるほど。1万5一体まあ1万五千円ぐらいが、ね、1金でっていうことですね。そ, う そ, う そ, う<笑>それで、だいたい7万円で生活できてます よ, いう<笑>そますよいう。いや、それって本当に7万です か, か家賃が円熱今月 3.4 万円。3.4 万円。1.7、2 0 0円、2千0 0円。はいはいはいはいは3 0円。こっち 1.5。そうそうそう。プラス、まあ、 プラスあのフリーランスなので僕も、うんうん、あのフリーランスでやてライターやってるので絶対交際費とかいろいろかかる分でまた7万8万ぐらいかかってまあ実際では全部でまあ15万14万15万ぐらいかかってますけど、うん、まあそのくらいで授業経費と、まあ、生活費単純で言うと7万ぐらいだけども授業経費としてまあライターとして例えば交際費として。 あの相手側の社長さんとか会社の役員の方とかマーケターの人と飲んだり食べたりするときの食費だとか交差費そうそプラス取材費、ね、例えばあの海外だとかあとはえ九州の地方のロケ地に行くときの交通費だとかはいあ取材費かまあまあ交通費とかそういうのも入れとるもも取材費に加えてっていう形ですね、はい、そうですねで7万で7万と7万の14分 から15万ぐらいで生活してるって感じ、まあ、普通に経費がのぶだけだと7万ぐらいで生活すって話、ねうんうん、いやめちゃめちゃ安いっすよね7万でそんなに節約してる感じはないんですけどね、うんうん、でプラス福岡で今住まれてるんですけど、うんうん、福岡はなんで来る気<笑> 福 岡, にめっちゃ福岡に来たきっかけっってですかか福岡に来たきけはまずあの大学があの福岡でそっから4年間住んですごい福岡気に入ってたんですけど、うんうんまあ、就職でちょっと大阪の方に行き、うん、大阪にねそうそうそうそ う, そうそうそう、大阪行かれてたんですよ大阪行ってましただから若干関西弁なまってますああなるほどなるほどはいはい<笑>はい <笑>で、<笑>で大阪行っってて戻くるそうそうそ う, そ う, そ う, そ う, そうまたねあのやっぱ福岡がやっぱ大阪に比べるとやっぱ住みやすいなとかいろいろ思うことがありまして生活費自体も下げられるしね。うんうん だからちょっとこっち来てから生活費下げてからもう一回フリーランスとしてちょっとやってみようかなって思う気持ちもあってで一番最初にやったのが、はい、ブログを始めててラ ー, ラーメンについて好きだったラーメンの食べ歩きねそう<笑>伝説そうラーメンの食べ歩き伝 説, の<笑>伝説のね<笑>全然もらえてるわ全然伝 説, になっな伝説の中でラーメンの食べ歩きをした結 果, そ, う そ, う そ, うた結果それを見てくださった方そうそうそうそうもしくはそれを実績として あこういうライティングできる人だったらこれ仕事をお願いできるんじゃないかなっていうのでオファーが来 て,、うん、来てそうで来て今現在は、うん、今現在はえー、っと、そのグルメのメディアさんからお仕事いただいたり、うんうんはいはい、旅行系のメディアさんにお仕事いただいたり、はいはい、まあ、テレビ局さんと一緒に SNS でやったりとかしていますや、もこの人すごい人で <笑>, <笑>, 笑ってしまった笑ってしまったんか嫌だ 嫌な感じだからもう言えないですけど<笑>それはどこの会社かっていうのは言えないですけどもう結構ね福岡もしくは九州日本全国でも有名な<笑>めっちゃ盛るやん<笑>会社さんと提携をしてるもうしっかりとされてるフリーランスのライターのやってる方です。 <笑>そうなん、ね、やそんなことないんですけどいやいやいやい や, いや、まあ、今回ちょっとね今回ね無理やりね<笑>幸せ<な>い<笑>結構ね生活コスパっていって、うん、無理やりなまあコスパ的な生活確かに普通の人よりはあの、うん、低い水準でやってるかな、うん、人は高いけど、まあ、安くそうね自分としてはもうね、うん、いい感じの生活をしつつもまあ、うん、お金はほとんどかかってないけど、まあせうん、幸せというか。 前、この人も紹介してたかもしれないですけど、オールウェイズランチとかオールウェイズね、うん、ドリンクとか、すごいいいサービスが福岡でもたくさん出てきて、か僕が教えてもらったのが彼なんですけど<笑>、教えました。まあまあ、でも、その前に一人挟んでるんで、<笑>一応は、まあ。そうだね。そうだね。一人、一<笑>人、なんか者、発<笑>信 者,、ね、者がいた発信者がい、ね、それを見た、僕らがやろうやっていう話をして、 であ分かったって言って言いつつ、うん、僕は Twitter で発信したらバズったってい う,、うん、そ う, そ う, そうでそれをね、2人で始めてで、うん、ランチも2人で行ったりだとかたまたまあのランチで居合わせたりするっていうのもあったりだとか<笑>そうですね<笑>っていう生活してね、うん、で福岡のいいとこ悪いとこ実際住んでみて、うん、で福岡っていいいいっていうふうに言うじゃないですか、うん、でもいいとこと悪いとこってあると思うんですよ、うんはい、何が良くて、うん、まずは やっぱ、コンパクトなのがいいかなと思っててなるほど都市博多、えー、程よくとかそうだね程よくいなんうんまあ、博多と天神の距離も近いしね、うん、パパッと行けちゃうしどれぐらい五分ぐらいいや電車で五分ぐらいうー分 忘れちゃった内はけるよ、ね、8, 分い8分ぐらいで移動できるし、えー、博多で仕事する時もあるし天神で仕事する時もあるしそうだよねなんか天神にちょっともうずっと居すぎて飽きたら博多で仕事してとかもできるしそういう主要都市的なのが、まあ、コンパクトにまとまってるみたいなのもあるかもしれな い, 空港も近いしなるほどなるほどやっぱね 言われるように、やっぱりいいところでコンパクトシティでほどよく田舎でほどよく都会でっていう感じですよね、うん、やっぱり。 いや、女性が綺麗なのはすごいいいことやと思う。あーあー、それ却下ですね。却下。<笑>却下。<笑>それ却下ですね<笑>。却下。アンチがつくから。アンチがつく。アンチがつ く, <笑>がつくんですね。<笑>じゃあ、もう終わりで。<笑>そんだけかよくなる。いや、やっぱさあ、あのー、やっぱ大阪とか東京も場所によるとは思うけどう、はい、やっぱ空気とか自然がすぐ、すぐあるっていうのもいいよね。空気がいいところ。あまあ、別に天神自体も。うん 全然悪くないところ、あんま共感を得られてないようだけど。うう<笑><笑>糸島とかもすぐ行けるよ。もう行きますか。あんまり行かな い, <笑>かない。でも、行こうと思ったらすぐ行けるっていうのは結構いいところだと思うよ。はいはいはい、はい。なるほど。自然が近くて。で。はい、自然を感じやすい。やっぱ程よく田舎で、程よく高 い,、はい。な部分もある、うん。この人も、あのセブとか、海外の自然に触れすぎてて、<笑>あんまり自然必要としてないから、<笑>そういうふうに感じるかもしれない。<笑> はいいとこはねはい、はい、いいとこ、まあ、いろいろあります、ね、で逆にですよ赤裸々に話してもらうと、はい、いまいちな部分いまいちな部 分, いま い, な部分いまいちな部分はね何ていうかさっき言ってたやつうん人が増えてきる分分かった分かったかはいはいはい、えー、そうそうそ う, そう、うん。福岡人気が高まった分、福岡に移住宿する人が結構増えてきたイメージはね、うん。そうはすね。そうなんかね。うん。増えてきた。土日とか天いの地下街とか。 結構人が増えてきてるんで、人が増えてきて、あんまり、ね。あとは土日特にあのコンサートイベントとか、うん、と丸丸丸したとか、ああまあそれはいっとこもしょか。まあ一緒かまあね、東京とか大阪とかに住んでる人からすると、うん、お前そこくらいで何飛んじゃって感じですそ。そうそうそうそう。<笑>最近僕も大阪と東京ちょこちょこ行かしてもらうんですけど、うん、まあやっぱりそれ慣れてないんで人ごみに、うんうん、わすごいって思いますね。うん、あとはもう。 もう普通にある満員電車、うん、全然多分都会に住まわれてる方からするともう全然の量なんですけど、うん、僕からすると、うん、<笑>あすごい増えたなってい う, う、ね、あ今日座れんかったなとか電車だったらね、うん、っていう風になったり ね, そうすねちょこちょこやっぱ人気になってきたので観 光,、ね、観光客も増えてきた し, いしいベイベントも多いし外国人の観光客も増えてきてるんで、うんうん、そういった意味ではやっぱインバウンドとか、うんえー、観光客増えてきてるところが。 ちょいまいちまあ活気が出てきてるっていう面ではねああいいのかもしれんけどまあそうです僕は全 然,、うん、僕, は全然<笑><笑><笑>僕は全然いい方全然共感してもらえません<笑>、まあ、人増えてきたけど、うん、まあでも休日あんまり動かないんで、うん、そんなにデメリットは被ってないから、うん、なるほど電車もそんなに乗らないですしそうやね、うんうん、っていう感じですかね、はい、えっ、はい、<笑>今日は今まももくの<笑> か 言, <笑>言いたいことあるって無茶振ぶりすぎるやろ<笑>じゃあまあこのくらいではい、ま、というわけ で, で今日はモアイさんにお越しいただきました、はいはい、ありがとうございました、はい、皆さんありがとうございました月7万円で生活している福岡のリアルをお話ししてもらったんでしたけど、はいはい、いかがだったでしょうか、はい、いかがだったでしょうか<笑><笑>またね好評であればモアイさんの家ルームツアー、ね、いやいやいやしませんしません絶対嫌です<笑>絶対 嫌, 嫌あコメントで、ね、す<笑> いいらないコメント<笑>ぜひぜひアホか、まあ、いいねボタンともしあのもあえさんのなんか情報がねより知りたいっていう方はもうブログ貼ってるんでよかったら概要欄から飛んでいただいて、はいはい、また見ていただけたらなっていうふうに思います、はいはい、じゃあじゃあじゃあ<笑>ここまでいいんか<笑>ありがとうございましたバイバーイバー皆さんいかがだったでしょうか福岡で7万円で生活しているもあえさんの福岡生活のリアルをお話ししてもらったんですけど 何かいろいろ聞いてちょっとまあね取れ高としてはどうなんかなと思うんですけどもまた次の動画も見てください僕のチャンネルではこうした福岡のコスパ生活だったりだとか福岡の生活の良さだとか海外の生活コスパについてまとめてますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ <笑>めっちゃ全然しょうもない反応しかしてない。